最高なのやっぱり走った後はご褒美の甘いものなのうんうん働いた後には糖分が欲しくなるからね休憩も大事だけど。 私たちに合ったレッスン方法を考えた方がいいわねレッスン方法ですかそうですねあの何かいい案を思いついた方いますかうーん効率のいい方法かすぐには思いつかないなやっぱり いっぱい歌やダンスのレッスンをするとかでしょうかそれって普通のレッスンになるんじゃないのええへへへ言われてみればそうですね<笑>読書などはいかがでしょう何か効率のいい方法が書いてあるかもしれませんねボイストレーニングの本とかでしょうか なるほど基礎の上達にはいいかもしれないねでもミキたちはグループで動きを合わせるレッスンが中心だよねそうなるとまた別の方法が必要になりますね楽な方法探しも楽じゃないんだよねふふ。<笑>はい。 地道な努力が一番わかったのそれじゃあレッスン前にミキはやる気をいっぱいにするのプロデューサーさんパフェもう一つ頼んでもいいですかでは私も。 少しだけ甘いもの僕は何を食べようかなこのパフェもいいしこっちのパンケーキもあ、プロデューサーあんずは休憩時間の延長をお願いねみんなこの後もレッスンなの忘れないでね食べすぎて苦しくなっても知らないわよ